はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、もう汗かくぐらいめちゃめちゃ暑いんですけど、こういったね、暑い日にはラーメンを食べたいということで、本日もね、えー、ラーメンを食べに来ました。で、本日ね、訪れたお店がこちらでございます。竹末東京プレミアムさんでございます。 こちらのお店は僕の動画でも何回か出てはいるんですけれどもこちらのね竹瀬さんがリニューアルしたということで早速ねお邪魔しに来ました、えー、今回はね、えー、通常のメニューやつ、えー、け麺と、えー、多数のね、えー、メニューを頂 い, いていく予定でございますので、えー、早速お店の方に参りましょう街に外熱い 本日の動画はですね、特別に天休日に撮影をさせていただいておりまして、食べてる最中ね、えー、喋ってはいるのですが、動画中盤から奥の方にね、お客様がいらっしゃいます。というのも、動画最後で僕もね、いただいているんですが、新限定メニューを常連様にお声掛けをして、レセプションのような試食会を行っておりまして、その分感染対策として席を十分に離し、撮影を行っておりますので、その点ですね、あらかじめご了承いただき、ご視聴いただければと思います。 はいということで例えばね店内の方に入ってまいりましてもう1杯目のメニュー到着しておりますえこちらがね1杯目醤油そばでございますめちゃめちゃいい匂いしてるね早速いただきますちょっとスープからねはうんえこんな変わったんですか<笑>麺の風味の溶け方がこっちの方が抜群にうまいですね 一口目からの全粒粉の香りも一緒にふわっとくるんでこれめっちゃうまいですね<笑>そしたら早速麺モをいただきます 毎日食いたいたラーメン目指してるとかあるじゃないですかそれのを体現してる感じうん ああ、ら、うまほんのりかかいうーんあーう、ま、<笑>い一杯目とは思えないぐらいこう結構僕個人じに感動しました<笑><笑>っていうのがったす。 はいということで例えばね2杯目が到着いたしましたこちらがね2杯目ヤシオマスの塩そばでございますそれでは改めまして なんかね、焼きサバのような香ばしさがあるんですけども鶏白湯みたいなポタージュっぽいね、この濃厚な食感があるんで新体験ですねめちゃめちゃ不思議そしたら麺ですねこっちの麺はね先ほどと違って太ちぢれですね <笑>これはなかなかやっぱいいですよね。うまいっすねーあ これね、締めの商品なんですけどこのヤシオマスの塩そば限定のご飯ものみたいですねこれまずはね一口目はそのままでことであっうめ、ん はいということでただいまね三杯目到着いたしましたこちら三杯目がですね、えー、鶏ホタテそばでございますじゃあ早速ね三杯目いただきますうわ上品濃厚ですけどもったりした感覚はないですね全然重たくない。 パイタン系とか苦手な人食ってほしいですねこれあうもそうですね、うん って欲しいんですけどこのメニュー用にね仕込んだある鶏肉みたいでしてさっきね聞いたらチャーシューだけで常時ね8種類ほど仕込みをしているらしいです本当でこのメニューによってね、まあ、チャーシューなんかも買えるようなねこだわりがあるらしいですトッピングもね溶かしていきましょううん ということでねこちらのメニューもこれ締めのご飯ございますこれ製業のね締めご飯でございますね まして、4杯目こちらが取り付けそばでございますはいこれもマジでうまそう<笑>、はあ、いただきますうんうんうん うん、うわこれうま本ほんとね一言で表すと鶏のポタージュっすねギュッて詰まってる、ね、かといって甘みも強すぎないんでねバランスがねほんとにいいっすね つけ汁の方も普通のねつけ麺とは違ってうまみが濃いだけ塩分濃度は、ね、高くないんでドボッとつけてもね大丈夫です。 はいということでこちらね本日ラスト5杯目なんですけどこちらがねまだメニュー名の決まってないね限定メニューらしいんですが一応ね、えー、この動画が公開される翌日7月の1日から販売予定だそうですラーメン好きの方はね知ってると思うんですけれどもあの、岡山県の有名なあの二郎系のラーメンキズナさんっていうそちらのね麺を使用した特定のラーメンらしいのでね、えー、早速食べていこうと思いますいただきます 麺、うん、うわ麺これうまそうじゃないこれうわうまっこれめっちゃうまい すごい何かもうフィットチーですねあ生パスタぐらいのもちもち感とえこんななんだうまっ<笑>えー、<笑>うん キズナさんの麺がまあいわゆる二郎系のねお店なので二郎系といえばということであのねこの生卵しかもねあの粉チーズ入りいただきましたちょっとねこちらでねあの漬け卵していただきましょうしょこんな感じでございますうん、うんうん、うまっ<笑> セットのご飯すご<笑>いやマジで洋食ですね<笑>一緒にいただいたこれ専用の限定メニュー専用のご飯ものみたいですねまずそのままでうん珍じゃんそうですね顔満開のご飯の感覚 さっぱりと、はい<笑>うん <笑>一番はやっぱり、あのょ、ー、う油そばが衝撃を受けました<笑>。<笑>